はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。勉強得意でーす。 はい、ということで、今日も元気よくやっていきたいと思います。ちょっとね、今ね、研修中なんで、あとね、休憩時間が8分ぐらいなんで、8分経ったらまた戻んないといけないんで、もうね、社会人って時間ないんで、ちょっとね、巻いて、巻いていきたいと思います。はい、えー、今回もですね、ガメツガメガメ会議、お便りがね、届いておりますので、ちょっとこちらの方、読み上げていきたいと思います。このガメツガメガメ会議なんですけど、まあ視聴者さん参加型で、まあ、視聴者さんがわからなかったこと、まあ、リーチ目だったり、制御だったりわからなかったことを、まあ、私、ポリオがですね、まあ、実践、検討していく回になっております。 はい、お便りお渡しします。北斗で言うところのランプ矛盾演出ですが、どれぐらいの頻度？ヒントで全然長い。来<笑>年は無理だー。 長文はちょっとねあの体内に受け付けられてないんでと、ね、本とかもね3分前からちょっとどんどん分かんなくなっていくんで読めない人なんで、はい、今後はよろしくお願いいたします、はい、今日はね特別に我慢して読みたいと思います探偵さん超カメラを1ゲームでも見抜きたいので実践動画でカウントをぜひお願いいたします、えっと、遺跡ステージ在籍中に、えっと、ダウンエフェクトが発生上位の海底火山ステージに行こうえっと遺跡ステージや海底火山ステージ 中にアップエフェクトが発生深、はいの政治のはう上の2つのパターンはちょっと超カメラモードはボーナスコンテン然と濃厚となりますでねちょっと1個だけ言いたいんだけどあのそもそも超カメラに入ってないんですうわー、はい、もうねボーナス100150ぐらいやってるのかなまだ入ってないんであの分かりませんというしかないんですけど 公うの場で言ってるのかちょっと知らないんだけど、とかね、制御としてない気がするんだよね。この、えっとね、超極端なモード、もしくは、ボーナス本前兆でしょで、ボーナス本前兆っていうのは、ね、よく見るパターンがあって、ハイミスカスのやつあるじゃないですか。ガメラのほんとに、昨最初でありましたけど、あのプレミアが出るときは、自然となんか背景が一番下位のステージに飛ぶようになってるんだけど、それ以外はね、プログラムがそもそもない。そもそも制御としてないと思うんで、うん、ボーナス本前兆は、あの多分花びらだけ。で、 この超カメラはちょっと入ったことないからちょっと全然わかんないんですけどちょっともしねわかる人がいたらあのこの人にぜひ教えてあげてください、はい、あのコメント欄でもねあのぜひ応募いたしますのでーーしす皆さん最高の時間になってしまいましたちょっと待ってくださいということでねカメラの本気楽しんでいただければと思いますそれでは実践どうぞ これね店長さんがね作ってくれたやつねこれねここにね QR コードがあって読み込むとちゃんとツイッターに飛ぶんですよほら<笑>ぜひね皆さん来たらねあのここに来てフォローしていってくださいあここに来る収録日っていうのは基本店長にね前日に DM 入れて来るって感じなんでスケジュールみたいな全くないんですよ 今後は、ね、あのツイッターのきまたま。<音声> 間間違違ええたたた<笑><笑>完全に大間違えた<笑>あーうすいません、<笑><さあ><笑>あすいません<笑>えええリしんリプレイでしだけどっやったー<笑> 本気で出てきますメ本気で、はい、YouTube で調べるとで、いつも毎回ここで撮ってるんでさ<音楽>あ本日最大のテクノコ 57.8% ありますそう今さっきねリスナーになった方もね応援してくれてるんで<音楽>そこは絶対に勝つ<音楽> ほら、ここね、ギャオスの時ね、目押し練習できるんですよ、ね、リズバ。<笑>まあどうでもいいんですけど、ね。<笑>えー。<笑>えー。<笑>えー。<笑>えー、<笑>マジ<で>。<笑> あ、二十三枚だった。三匹のギロチン。あぶねえ、A. T. M. 直前<音声>。あ、これか。 そこは黙って逆しかなイうわーあのあーあーあれないんだけど確かに。<笑>あ ダンスー。ここはなんでもいいよ。ああ、これはバトルか。<笑>あと十枚しかないんだけど。おお、おーお、おお。戻った。戻った。戻った。おーおー、よった。当たったのは い, いけない。あと四枚しかない。 こ, こでメダルがね、初日が完全に消えまして、<笑>ここで切れるのすごくないですか先週ね、JK と温水プールに行って、もう金使ったから、もう ATM 近く、踊り忘れにご注意ください。<音声> あありがががとうございいいいいまますすすすえ、えー、スビューがいいででで、えー、差しし入れたただきました<笑> 40スローって形俺持つんですよお金<笑><笑>大丈夫かな、なこん使っちゃっってて、て<笑>とやばい気がするんんだけど<笑>誰かか止めでこれ<笑><笑>おー本当にたぞ。おーっとかか はいお <笑>おお<ー><笑><笑>すまんな浮気はせんぞ田中は危ないわ浮気そうになったわ、うん、長いぞ<笑> かなったわ、もうこれ、服役は俺だ、服役が俺って顔してますからね、これもう、当たりです、これ、なんか急に調子よくなったんですけど、<笑>ただ、これはやっぱり、レギュラー。 データがこんな感じだなぁ、5.55 でまあ、200分の1だから、まあ1かなぁ、まあ1なんだよね、やめよっか、しみじみなの、<笑>それなんか、危ない薬決めちゃったりするんだけど、今日の収支なんですけど、はい、投資が3万3000円、うん、回収が1504枚 ーーとというこでトントンかな今日はねもうトントンだったんで今日はもうこのままカラオケに直行したいと思いますおっ若いあるじゃんということはあっ分かった解説する今ねこれがあってビールドック出現でチャンスーン確定だからこの時点でチャンスーン取っててさっきのやつは直撃引いてるわなるほどそうそういうことですか これね、洗ってるんでさっきのやつで取ってたんだ、うん、でも、これチャンスゾーンなんですよちょっとね、フチコがだいぶね、スタコンを切なんで俺変す、俺に返してくださいふよぉー1プチュンって消えればねプチュンって消えればおぉーまあ、まあ予約してないって予約してないうん。 おこれはおっビルをえ今のリつ目じゃなかったベル切れば何、ね、あっしょ<笑>あっあああああああああ はいこれでちょっとああ今んなの通常バージョンさあ5分の1取りたい<笑>ああ5分の1かああそうなんだおお中だよなんだね聞かないんですよね<笑>あダメだったよ<笑>っしゃあ荷物いやいったやろどうでよーっしたいきましたよーでもダイ引引引きききるる、るの引き継 継続すれば、あのー、次ののやつは無条件でさあ、ビッグサ ン, ダーマ ン, ンおいいいいいっいっい っ, どんどんいったた<笑>ねねう今動ここに入れられ さあダイヤくつ持ってますさあ検索できるのかええ速くないないお っ, おっチャンスだぞさあのか黒なのかなくいったああああああああああああああああ めっちゃ面白いから聞てるじゃんもう。聞いてるじゃんもう。